かけじくじくはいどうも掛け軸塾の野村です、えー。弊社の方はですね数年前から掛け軸の魅力というのを日本の人たちだけではなくて海外の方にも知っていただきたいなということでいろいろ活動をしてまいりました。でまあありがたいことに、えー、海外の方からいろいろお問い合わせを頂戴したりご相談を頂戴したり。 もしくは注文を受けたりということでいろいろねやり取りをさせていただく中で海外の方がどういうふうに日本の掛け軸のことを考えてらっしゃるのかっていろいろ知ることができまして、まあ、一軒一軒の注文がね、まあ、それぞれドラマになってて非常にこう新鮮な気持ちで改めてね掛け軸の魅力っていうのを気づかされる部分もあって、まあ、非常に感謝しておりますでそんな中今回はなんとイギリスの方から掛け軸のご注文を頂戴いたしました いいやー嬉しいですね、まあ、今ねコロナでね世界中いろいろ大変な時なんですけどもそんな中でも、まあ、掛け軸を買いたいということで弊社の方にご注文いただけたということは本当にありがたいなと嬉しいなと思っております。で今回イギリスの方からご注文いただいた掛け軸っていうのがこちらです。はいいこちらののののの滝登りの掛け軸でですね昔の中国の言い伝えで あの中国に黄河っていう大きい川があるんですけどもその川の上流に龍門っていうすごい急な滝があるんですねで鯉がこ う,、はい、のぼこう泳いでってその先を登っていったとこギューって登って最後登りきった後に龍になったっていうそういう言い伝えがありましてこれは出世めでたいすごい立身出世を表すんだっていうふうなそういうふうな言い伝えになりまして昔からこう鯉っていうのは縁起がいいもんだっていうふうに考えられてました。 でその言い伝えが日本にも入ってきてあ日本でも「あ鯉」恋っていうのはすごいめでたいもんなんだ縁起、まあ、がいいもんなんだっていうことで、えー、今の「鯉のぼり」とかああいうふうな風習もこの言い伝えが元になっていると、えー、言われております。なので子供 の, 日の節でで子日日節すね5月5日 に鯉のぼりを飾って子ど男の子特に男の子ね男の子の立身出世を願うっていうそういう風習になったんですけれどもこの掛け軸鯉の滝きのぼりの掛け軸も全く同じ意味合いで、えー、子供の立身出世を祝うために五月五日の端午の節句に飾られることが多い掛け軸です私もねあの先日あの息子がまあおるんですけどもあの去年の 2019年の12月に生まれた子供がおるんですけれども初節句ということで先日5月5日の端午の節句の日に恋の兜飾りをってお祝いをしましまたもうこの兜飾りいうのは男児の男の子の身を守るというまあ鎧とか兜とかね身を守るという意味合いがあって男の子の健康を願うために飾られるものなんですけどセットでねこの「恋の滝登りの掛け軸」と「 兜飾りっていうのはよく飾られます、まあ、子供も、ね、すごい喜んでました、はい、まあ今回のねイギリスのお客さんが、まあ、そんな日本の風習を知っててご購入されたっていうことはないと思うんですけど、まあ、単純にねこの絵が気に入られてご購入されたんじゃないかなと思うんですけどもこの絵のねどういうところが気に入られたのかっていうのをまた聞いてみたいですねはい弊社は全世界対応で掛け軸のご要望っていうのをお受けしております。 えー、掛け軸に関するこんな掛け軸ないですかとかいろんな問い合わせございましたらぜひぜひ遠慮なしにご相談くださいはい、えー、このチャンネルでは掛け軸に関するさまざまな情報いろいろなエピソード等々をご紹介させていただいております面白かったなと思う方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれでは今回もどうもありがとうございました最後までご覧いただきありがとうございましたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします